はいどうも関西クラクラクラブのコミですえさて本日は久々にねホームから対戦を送っていきたいという風に思うんですけどもえっとちょっと最近ね私タウンホール11の動画あんまりなかったかなという風に思っていてまあ、ちょこちょこねあのー、動画の中に混ざって出てきてればしてるんですけども なんで今回は、えー、と11の方向けのね、動画にしたいなと思っている中で、まあ、何にしようか考えたところ、まあ、よく最近私が取り上げているあのクイーベカボーラーウィズコウモリっていうこれのタウンホール11番をね、まずはあの皆さんにお送りするのが一番いいんじゃないかなと思って、今回はそのような形の特集というかね、この戦術の特集に、えー、していきたいというふうに思います。 で、してみてちょっと分かったんですけども、あのこの動画、ほぼこの会長さんのアタックで埋め尽くされます。4個あるうちの3つが会長さんですね。非常にこの攻めがうまいです。なので、まず見てもらいたいんですが、 えっ、ー、と、この戦術、どういう戦術かっていうと、最初、ペカヒの形で、えー、リクパートを中心部分に向かってこうね、どんどんどんどん進ませていって、それに、えー、アチャクイだったり、まあえっと、グランドボーデン、ポーラっていうユニットを追従させていきます。で、真ん中、中央部分まで、このリクパートで、えー、破壊した後にコウモリを回していくという感じですね。ま書、あ、いていくとこんな感じですね。今回で言えば、ここ、 全部、えー、とリクパートで潰していきます、全部ねここをでそのままコウモリでぐるっとこう外周を削って終わりとで呪文見てほしいんですけどもリクパートに使う呪文って0時1個とあと、えー、ポイズンしかないんですねこれだけの呪文で、えー、とリクパートを回していくっていう、まあ、そこがちょっ と, んんと難しそうに見えるんですけども以前これ言ったかなあのペット ペッカと、えー、ヒーラーのコンビっていうのは本当にレイジとの相性がいいんですよねペッカの突破力とヒーラーの回復力をレイジが両方も高めてくれるんであの相乗効果が発揮されてなかなかね進軍が止まらないという特徴がありますなので今回もそうなんですがもうイーグル砲のね区画、えー、の付近までこうペッカたちがどんど ん, どんどん進軍していって、えー、そのまま、えー、中心部を押し切っちゃいます で、えー、と会長さん、今回、えー、と自前のコウモリ4個に援軍コウモリに合計6個プラスフリーズを4個持ってきてますねでこれが基本的には会長さんの、えー、とこの戦術を使う上でのテンプレ編成になってますまずエコウモリを一次方向から出していって怖いのはウィズとマルチインフェノタワーなのでそこを徹底的にこうフリーズで止めていきますで覚えてておいて欲しいしのは 今言ったマルチ IT とこのウィストフリーズ1個で止めようと思っても多分無理ですあのこういうふうに道中で遭遇しちゃう場合にはなので1個と1個 の, その施設を止めるのにフリーズ2個持ってくっていう感覚で言った方がいいと思いますね今フリーズを会長さん2箇所で使いましたよね合計2個ずつ使ったと思いますここここで2個ここで個 2個のまあ合計4個ですね、えー、使ってましたけどもこんな形で1個だけのフリーズでそのウィストとかの角を抜けようと思うと事故ってしまう可能性が結構高くて事故ったらもうコウモリ全部ねあのウィストにパスで全て焼かれますのでそこは非常にあの注意しながらねの使ってもらった方がいいかなというふうに思いますいや素晴らしいですよねタインホール12ばかり、まあ、今まで私お送りしてきたんですが、まあ、11でもこんだけ この戦術で刺さるんだなっていうのが見てもらってわかると思いますで、えーと。続いていきましょう、会長さんの攻め、2本目ですねで。今回に関しては、えーと、サイドカット用にベビドラを、えー、と2体持っていってますで。代わりにペッカーと数を1体増やしてますね。で、今、ガーゴイルを先に出してますけども、これも、ね、この戦術使う上では結構重要なテクニックです。 こういう外周にある防衛施設でガーゴールなんかで削れるものはもう積極的に削った方がいいですなんでかっていうとまあ、説明する必要もないかもしれないんですけども特にコウモリを使う場合にはあと防衛施設を優先的にターゲット取るのってと外周にね防衛施設が残っているとコウモリが割れちゃいますよねなんでそれを避けるためにこう削りは入れておくべきですねで 今6時側、ベビドラで削りましたけどもこのベビドラは施設の削りではなくサイドカット用ですで6時からペカヒーの形を作ってターゲットを集めながら回復させつつ一気に後ろからボーラーとヒーローで押し込んでいくという格好ですね呪文は今回も0時1個をこのリックパートに使うのみという形になってますねでこういう配置なので えー、と今回の会長さんの目論みっていうのは、魔、まあ、当然ここまで全部、リックパートで削っていって、でコウモリをぐるっとこう回していくということですね、このぐるっとコウモリを回すときなんですけども、えっと、コウモリ回す際に、ここ、3個、防衛削ってあるので、コウモリがこっちにこうぐるっといく絵が描けますよね、ここでこういうふうにこっちにこう流れてしまうことがないという、これがね、 ルート作りをしてあげる上でやっぱりすごい重要だし分かれちゃうとコウモリが各個危機派されちゃいますんでね、まあ、そうならないようにしっかりと序盤削れる外周の防衛術は削っておくというのが大事ですねでフリーズの呪文あと2個ありますが、まあ、怖いのはこのマルチ IT だけなのでこれですねどんどんどんどんコウモリであとは押していってでマルチ IT のところでフリーズ2発をこう使っていって止めると。 いうことです、ね、素晴らしいアタック今もフリーズ2個使ったの分かりますかねマルチ IT にやっぱ1個じゃね心もとないんですよね2個あった方が絶対にいいと思いますこれは、まあ、タウンホール12でやる場合も同じですね、あのー、1個で止めれる時間っていうのは限られてるのでコウモリがいくらあの束になったとはいえね あの進軍速度も速いとはいえ1個でやると事故の可能性が非常に高いと、えー、いうところはねよく覚えておいていただくと特にフリーズのレベルが、ね、最大にならない11時なんかではいいかなとい う, ふうに思いますさあどんどんいきましょう次の動画も、えー、とこれテンプレ配置に近いですね、えー、とベビードラでこちした上側のカットここをやっておきながらライドラでこの辺のカットをしていくと で主力をグーッとこんなふうに流し込んでいってこのゾーンを全部こうカットしていくっていう感じですね非常にスムーズですよね、こう見ていくと、あのー、この戦術ってやることが決まっているのであんまり事故る確率っていうのが少ない、えー、いう特徴がありますなので、えー、っと思い通りにちゃん と,、うん、とユニットをだ出せさえすれば えー、大きななな事故にはならないですねで、まあ、かつ今回はあのー、対戦の全開が欲しいアタックだったんで完全にこのタウンホールの、ね、これ逆側からこう攻めていってますけども も, もしもこれが、あのー、リーグ戦とか星2が絶対いるという状況であるならばこのタウンホール側から、ね、攻めていけばいいだけの話で、まあ、どっちからでもいけるっていうところありますね。 で中心部までしっかりペカヒンの形を作ったまんま入り込んでいってで、えー、と中央のイーグル方にターゲットがいったかなぐらいのところでコウモリが出ていきます。こここですねこれで中心部がにこうにえぐれていきましたのでもうあとはコウモリを回すだけですね。 出てきましたねでこのままグッと行くのを見ていくと、ウィストがもう1個しかないですよね、これ。なので、あとは、えー、と余ったフリーズの呪文っていうのを、なるべくこうクロスボウとかね、えー、テスラとか、そういう攻撃速度の速いセスに集めてます、意外と、ね、この戦術使う上で、ウィストとマルシアキサキケアすればいいやと思っているとあの、テスラとかクロスボウに足元救われますんでね。 まあ、そういうことがないように会長さんきっちりとね、えー、フリーズの呪文を残さないように、えー、使い切れるようなねえー、っとプランというかに多分途中からこれ修正したんでしょうねっていう形で、まあ、最後はもうフリーズ1個残してねきっちりと、ね、コウモリを回収に加わりながら全開まで持っていくという格好ですね非常にお見事ですはいナイス全開だったんですがどうでしょうえー、っと今画面に映っているこの編成 ぜひね、あの、基本編成になるので、覚えておいてもらったらいいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、今、ベビドラが2体入ってますけども、えっと、この2体分っていうところ、まあ、多少調整して、ライドラ2体にしても、まあ、成立しますし、えー、ライドラがいらない場合っていうのはね、その枠数っていうのを、えっ、ー、と、ペッカに回すとか、まあ、ヒーラーに回すとか、まあ、いうふうにしながら、微調整をしていくといいと思います。呪文の枠は、まあ、こんな格好でいいんじゃないかなと思います。 あのペッカの、ね、攻撃力が結構高いので今のこの白壁ぐらいでしたら一気に殴り壊してくれますんでね、まあ、そのまま、えー、とジャンプなんかは使わずにペッカプラスレイジでね殴り明けさせるっていう、まあ、そんな運用が案外がいいかもしれないですねはいでは最後はねえボンボンさんのアタック見ていきたいとい う, ふうに思います、まあ、今回もね星3を狙うアタックなんで、えー、タウンホールの反対側からもう6時側からね一気に攻めていきます。 まず、えー、ライドラでしっかりカットをしながら、えー、ペッカでもう反対サイド4時側、5時側カットしますねあのこのね、えー、とクロスボウのターゲットが結構外周にはみ出してるんでビビドラじゃちょっとカットが足りないかなという風に考えたんでしょうねこれ非常にいい判断だったと思いますなんですが、ちょっとねここが多分ボンボンさん的には誤算であのペッカーと、ね、アーチャークイーンが逸れちゃうんですよあの こ, こ, にこっち方面にですね。こういういに でそれにヒーラーまで釣られちゃってちょっとねこれは若干あの小事故が起こったっていう感じですねあのー、相手の防衛軍も空ユニットが入ってますんでこれどう処理するんだろうなって多分ボンボンさん的にも少し焦ったと思うんですが、まあ、最終的にはねこれ全開まで持っていけるので、まあ、これでもやっぱりちゃんと押し切れるっていうところが、まあ、この戦術の本当にもう底力というかも体力のあるという表現でいいのかなあの強いところですよね。で えーまあ、中央のおーイーグルトを壊しながらどんどん進軍していくとで、えー、とこのまま、えー、と十字方面側のタウンホールに接近する一挙で進んでいきますねもうユニットが束になって進んでいくんでもう本当止まらないですよねただ、ここコウモリの呪文がねちょっとこれ出す意思が悪かったと思うんですよもうちょっと9時側から出せばよかったんですけどが、あのー、8時、7時から出しちゃったためにここでこう割れちゃってますねコウモリがなんでこいつらが。 最終的には格好撃破されてあの最後まで、ね、え防筆を壊しきれずにコウモリが落ちてしまいますなんですけどもここから前回まで生きてしまう理由がこれなんですよねあのヒーラーがしっかり生き残っているということあのペカ引きの状態が長く続いていたんであのでヒーラーたちが、ね、ダメージをそんなに、まあ、対空砲から少し受けたぐらいであの全然まだ数が生き残っているじゃないですか。 でこういう状態で、えー、最後、えー、終盤を迎えているのでユニットが、ね、相当数生き残るんですよ、これが本当、この戦術の強いところですねあの仮にコウモリが多少こう事故をしたとして も,、えっと、もうそもそもペカヒーにボーラーをつけて、えー、ペッカボーラーとヒーラーっていうのかなに、えー、ヒーローがこうくっついていくともうそもそもその段階で強いのでこの形がですね 多少コウモリが、あのー、早死にしたとしても全回まで持っていけると、これですね、もうぜひぜひね、あのこのアタック、あのタウンホール11の方であのもし今、前回の戦術がなかなか、ね、見つからなくて困ってるよっていう方がいたら、まずはあのこれから始めてみることをおすすめしたいとい う, ふうに思いますし、これで12になっても全然使える戦術なので、まあ、11の終盤で。 そろそろ12に入ろうかなって考えている方もね、えー、ぜひおすすめの戦術になってます。で、また、えー、他のね、えー、動画数多く見たいっていうことであれば、私の過去動画にね、タンホール12がメインですけども、こ、ま、れ、あ、関連の動画いっぱいありますんで、まあ、ぜひぜひね、えー、そちらもご参照いただければ、えー、幸いです。というところで、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、カンクラにも遊びに来てください。 では本日は失礼します。バイバイイ